はい頑張っていきましょうお、そういえばサマードルフィンってディアマントも出場するんだよねレオレオにプリンプリンにあややくフフフ相手にとって不足はないフんフん 超セクシーアイドルマミの実力があればイチコだかんねでもレオンさんとシイカちゃんだよね、うん、なんだかとっても不安になってきたユキオちゃん大丈夫よ私たちだってレッスンやライブを頑張っているんだからそうなの なちゃんとってもハッピーハッピーなニュースだね キラリーの合宿、楽しみだよ合宿、海とか学校でやるんでしょうかすっごく楽しみださ<笑>やる気がガーガー湧いてきました<笑>プロデューサーの言う通りそれで今月はどうするんだい 5月の時の楽曲。